だが情熱はある、和オドリーの若林正康44と南海キャンディーズの山里亮太45の反省を描く実話に基づいた感動ドラマ。若林役を高橋、山里役を森本が演じている。初回では二人の幼少期から高校時代までが描かれたが、エンディングでは若林と山里本人の過去写真とともに、 高橋と森本の写真や動画が挿入されたクールな映像が流れ、さらにシクストーンズへの新曲が解禁されたのだ。ラップ調の楽曲やその歌声からシクストーンズだと気づいたファンからは、 だが情熱はあるなんとなく見てたら最後シクストーンズへの曲流れて上がった。普通にええ良い曲やんシクストーンズっぽい怖いロイなーって聞いてたらまさかのシクストーンズだった www やば www s i x t o n e s ほんとやば www まさかのエンディングで新曲解禁。と驚きの声が殺到した。 四角シクストーンズへの公式発表でサプライズ解禁がトレンド入り翌10日午前9時にはスティー o ーンエ s の公式ツイッターが更新され次のように説明があっつ。ドラマ主題歌決定。シクストーンズへの新曲、こっから、が、高橋海と森本慎太郎の W 日本テレビ系日曜ドラマだが情熱は、ある主題歌に決定昨日放送の第一話でサプライズ解禁しました。 続報をお楽しみに。これを受けて、サプライズ解禁はトレンド入り。ツイッターは再び沸騰した。シクストーンズをといえば、2022年4月クールにメンバーの松村北斗27がメインキャストを務めたドラマ、恋なんて本気でやってどうするの関テレフジテレビ系の挿入歌、私が第一話の放送中に解禁されたことも当時話題を呼んだ。 そのため、解禁の仕方が去年の恋マジの私と同じ感じ昨年の恋マジ挿入か、私以来のサプライズかもしれない恋マジであり得ないって聞いてからこの一睡なんてグループって調べてシクストーンズ知ったの懐かしいから、といった声も寄せられている。シクストーンズをサプライズ演出が好きですよね。それはきっと、 彼らの育成プロデュースを手掛けた滝沢秀明さん、41の影響もあるんでしょうね。女性編集者。四クスノストの、ジャニーズ史上初の同時デビュー発表案戦略も大成功2022年10月末をもってジャニーズ事務所を退所した滝沢氏はジャニーズアイランド社長、ジャニーズ事務所副社長として様々なサプライズ演出を仕掛けてきたことでも知られ。 そもそもスノーマンとシクストーンズ、スノストの CD デビューもサプライズで発表された。2019年8月8日、東京ドームで行われたジャニーズ JR。330人が出演するコンサート、ジャニーズ JR。88八八祭りから東京ドームから始まるから、で、スノストが CD デビューすることが明らかになった。 ライブ中盤のマックコーナーのラスト、ステージ上にスノストのメンバー15人が横一列に並び、シクストーンズのジェシー26が僕たちから皆さんに伝えることがあります。と切り出し、巨大モニターにシクストーンズ、スノーマン2020年同時 CD デビュー決定。と映し出されると、観客5万5千人は大絶叫。 2グループ同時デビューはジャニーズ史上初となった。四角スノーマンの紅白出場もサプライズで発表、前での女性編集者が続ける。サプライズ発表は多くのメディアに取り上げられずのスとのお茶の前の知名度も急上昇。2グループ同時デビューさせることで、双方のグループのファンが競うように CD を購入し、史上初のデビューシングル初週ミリオンを達成。 滝沢さんの演出と戦略が見事にハマりました。スノーマンは2020年の NHK 紅白歌合戦に出場することが決まっていたものの、メンバーが新型コロナウイルスに罹患したため自体、2021年はリベンジの思いで臨んだというが、同年の紅白出場もグループの名付け親である滝沢氏からサプライズで発表された。 向井康二、二十八、に違う仕事が急遽入ったので、と言われて仕事に向かうと、そこにいた滝沢氏に、紅白、決まりました、と満面の笑みで発表されたと、メンバーがリハーサルの囲み、取材で明かしていた。 四角年内退場イムパクト RS のグループ名発表でも名付け親といえば年内での退場が明らかになっているジャニーズ JR 内ユニット一パーチと RS のグループ名を命名したのも滝沢氏だった。2020年10月のミュージックステーション2時間 SP テレビ朝日系にはこれまでユニット名がないまま活動していた JR 7人組のグループ名がサプライズで発表されたのだ。この日の出演者として番組サイトには事前に、トラビスジャパン、美少年、キ j e ェ・ s ディ・エス、7面侍、少年忍者、何わ男子、リル関西、エイエ、グループ、ジャニーズ JR と発表されていた。最後の、ジャニーズ JR というのが、ファンの間では、クリエシーと呼ばれていた。 東京有楽町の劇場シアタークリエのライブで C パートに出演予定コロナの影響で中止だった7人だった。その7人のパフォーマンス中にイムパクト ORS というテロップが表示された。ユニット名が番組中にサプライズで発表されたためツイッターには本人たちももしかしたら知らなかったのでは グループ名発表の瞬間に立ち会えたのは初めてですといった大きな反響が寄せられツイッタートレンド1位にエムステ、2位にクリエシーが入るほどだった。滝沢さんはサプライズが好きなんでしょうしファンを時には本人たちをも驚かせる演出は毎回のように話題を呼びました。その手法をシクストーンズをも取り入れているのかもしれませんよね。 滝沢さんは昨年10月末に退場してしまいましたが、その影響はシクストーンズだけではなく、スノーマンにもありありと感じられます。前での女性編集者、資格は田辺翔太ラウールも、タッキー愛を隠さず4月8日より上演されている滝沢歌舞伎ゼロファイナルを前に、スノーマンの9人は2月8日に都内のホテルで制作発表会見を開催。 冒頭の挨拶でメンバーの渡辺翔太30は、タッキー見てるタッキー会見してますこん頑張ります。とタッキーを連発したことが話題を呼んだ。また、メンバー9人は4月7日の初日前会見にも登場。2022年まで演出を手掛けていた滝沢氏に見に来てほしいか、と聞かれたメンバーは口を揃えて、来てほしいですね、とコメント。 ラウール19は、せっかくなので、ツイッターに感想を書いてほしいですね。結構フォロワーが多いみたいなので、感想を書いて広げてほしい。ハッシュタグとかもつけて、滝沢歌舞伎ゼロ最高、みたいな、と話し、会場の笑いを誘った。滝沢さんに受けた影響力がすごすぎて退場した今も隠しようがないんでしょうね。当然ながら、 藤島ジュリー稽子社長を含め、ジャニーズ上層部はすでにいない人間の名前を出すこと、影響力が残っていることを嫌がっているはずです。ただ、スノストにとっては今でも変わることなく、滝沢さんは師匠であり唯一のプロデューサーなんでしょう。これからも彼らの活躍の裏に、滝沢さんの影響力、演出力を垣間見ることができそうですよね。全道。 自身が代表取締役を務める株式会社飛べ、お立ち上げたばかりの滝沢氏。新会社でもタッキー流のサプライズに期待したい。近く、待って、本人だと思った賞、森本慎太郎、山里良太に蝕まれつつある、シンクロ率 100% の驚愕役作り。だが情熱はある、には高橋と森本を、はじめキャストの演技力に絶賛の声が、殺到。 ドラマ好きのみならず笑いファンをも魅了しており、2023年を代表する作品になる勢いで初回を終えた。